市民が野党をつなぐ埼玉の会ということで、そしてまたあの私たち、阿揚の地域や、そしてまた桶川、北本コロスとです、ね、そちらの市民が野党をつなぐ埼玉6区連絡会のですね活動を報告してですねいきたいというふうに思います。今日あの埼玉、えー、あのつなぐ会という 代表の方はですね来られているかと思いますけれども今もお話にありましたけれども来年あの4月にですね統一選挙が行われますやはりこの統一選挙はあの岸田政権を追い込む意味でもですね大事な選挙だなというふうに思いますまあ、この埼玉ではですね4月9日投票で埼玉県議会議員選挙が行われますこの埼玉県議会議員選挙はですね大変問題の多いですね選挙制度になっています ちょっとあの資料をですね用意させていただきましたので、見ていただけたらと思いますけれども、皆さんのところにもあろうかと思いますけど両、両面になっている資料ですけれども、4年前に行われましたですね埼玉県の県会議員選挙、まあ、あの埼玉県の不割がですね大変問題がありまして、えー、衆議院の 小選挙区でもです、ね、15から16ぐらいの設計を分けてますねところがあの埼玉県議会議員選挙区は52のですね割になっていますそして1人区2人区が多いということで、えー、結果としてですね52の選挙区中22の選挙区で無投票であったということですねそれで定数がですね議員定数が93ですけれども このうちですね、えー、3分の1に当たる32名の方がですね、無投票当選になったということです。ですから、大変異常なですね、選挙の制度であったということで、まあ、1人区、2区が多いものですから、結局自民党がですね、対処するという結果になりました。ですから、自民党の議員さんのですね、半分近くはですね、 無投票当選の議員さんということになりましたその結果ですねそこにありますように、えー、全有権者のです、ね、3分の1200万人ほどがですね投票できなかったということなんですね区割りの問題とし か, しかもですね対立候補が出なかったという状況です、まあ、こうした問題がありますもんですから私たち埼玉津波会ではですねやはり選挙制度の問題もありますけれども 野党が一致して、ですね候補者を擁立して選挙戦を戦っていくということは大事でないかということで、ですね野党に呼びかけをしてまいりました、立憲民主党、日本共産党、そして社会民主党、それとまた新社会党ということで、ですねそしてまた私たちロック、地域のロックでもですね立憲民主党の大島さん、そしてまた日本共産党の地区委員会と。 いいうことで、懇談ししてまいりまりた。まあ、そういう中で、ですね、やはりあのこの異常な埼玉県議会議員議会のですね、異 常, 異常さについては、ほぼですね、皆さん、どこの生徒もあの一致できた、認識できたということですね、それと合わせて1人区、2人区を含めてですね、候補者擁立には努力していこうということもお確認もされました。そしてまた。 もう一つですね、やはり政党間の調整ということでは、ですね、まだまだこれからという状況でした。まあ、そういう意味で、えー、市民が野党をつなぐ埼玉の会、えー、国レベルでは、ですね、市民連合 で, ですか、ねえー、市民と野党をつなぐ役割を、先ほども同じになりましたけれども、大いに進められています。この埼玉ではでははすね、やはり市民が野党をつなぐ、 市民が野党な最後の回やはりここにですねぜひあの力を寄せていただきたいというふうに思います、まああの定期的にです、ね、会議も持っていますので、まだあの各連絡会でごで、ね、参加いただけていないところについてはです、ね、ぜひあの会議にです、ね、代表を送っていただいて、共にです、ね、市民と野党の本当の意味で、えー、共闘してです、ねえー、岸田政権を追い込んでいくという形にしたいなという それともう一つはですね、ロック連絡会もこの間、オール埼玉のですね、あの提供を受けて、河野洲で宣伝行動を11月に行いました、大変60人ぐらいで、オール埼玉からの皆さんにご参加いただいたんですけれども、あの大変、適当でので、ね、宣伝行動が効果があるというふうに考えています、12月も、あ行で80名でですね、宣伝行動を行ってまいりました、そして来年の1月は、相川、そして2月には北本と。 ということで、各駅頭でですね、やはり大きく、現地よくですね、声を上げていくとはことが大事だなというふうに思ってます。こうした点で、今の岸田政権を追い込み、そしてまた、会見勢力をですね、少数に追い込むために、あのこの埼玉からですね、地元から帰っていきたいというふうに思います。共に頑張りましょう。